皆さんこんこにちは今日はこちらの新型ステップーゴンのスパーダプレミアムラインの EHV、私の動画の中で一番初めにインプレッションさせていただいたこちらの車なんですが、改めて乗ったこちらの車の走りの印象をちょっとお伝えしようと思います。私の動画を見ててくださっている方は ご存知だと思うんですけれども、EHEV の16インチ、エアーの16インチ、こちらも EHEV、それからエアーのガソリン FF 車になります、こちらを試乗させていただいています。乗っていないのはエアーの四駆ガソリン、これ、車があったので、こちらは後日試乗してみようと思ってます。あとは、スパーダのガソリンの16インチ。 プレミアムラインの17インチのガソリン、この2つだけ乗っていません。まあ、なので、その観点で改めてこのステッパーンのスパーが EHV のプレミアムラインの走りの進化について r p ごとの比較も兼ねてご紹介をしようと思います。でこのののの車やっっっぱりこう乗ててみて思ったのが、まあ、私の最初の ファーストインプレッションなんですけど、全く同じ印象になっているということが、ま, あ、まずこの動画の最終的な結論になります。まあ、要するに、まあ、言ってることは全然2回乗っても間違ってないなということになりますで。何が間違ってないかと言いますと、すごくセダンらしい走り。ミニバンなんですけど、もうミニバンっていう車内空間じゃなくて、もう高級な サルーの車に乗ってるような、そういった上質な走りを味わえる車になってます、まあ。ステップワゴンっていうファミリーカー的な名前がついてる車ではあるんですけれども、そのステップワゴンというその名前からもうすごいこう離れたところに高級な車のキャラクターっていうものがあって、また別の車に でもした方がいいいいんじゃないのかっていうぐらい、すごくもう別車になっちゃってるというのが、もう2回目乗ってもあのすごく感じたところになります。で最近、ステップアゴンの全てというモーターファン の, あの別冊、まあ、買ってすでに読まれた方もいらっしゃると思うんですけど、僕もそれ、まあ、を通して読んでみたんですけれども、まあ、今回、ボディ合成。 で幅が広がって、僕もそのスライドドアのフロアのところは変えてるんじゃないかなと思ったんですけど、やっぱり変えてたみたいで、で た, だ単に変えただ単に幅を広げただけじゃなくて、サイドシルのボディの剛性を、ね、今回、上げてきてるっていうことが書いてありました、でやっぱり乗ってみて思うのが、この高級な走りの味わいが出せる理由の一つに、やっぱりこのね、ボディのこの剛性感。こう前に乗ってて この前のキャビンの部分の剛性が高いというよりも長い車なのでこの座ってる位置のこの後ろの部分の合成ですごくサイドシールの合成が効いてるなっていうのをなんかすごく感じます自分が乗ってる後ろのフロアがこう暴れなくなったしっとりするようになったっていうのをすごくこの車乗って感じたところなんですけどまさにそこが合成アップであり 車の上質な走りにつながっているということになっているんだなっていうのをすごく感じました。で、もう一つは、やっぱダンパーで、ダンパーも単純にダンパーを変えたっていう感じじゃなくて、これ、も本当にもう、こんなマジックなんじゃないかなっていうぐらい、あのすごいなってやっぱ思うんですけど、セッティングで変えてきたっていうところが、ここまでセッティングで変えられるんだなっていうことがすごいなって思ったところなんですけど。 足回りはやっぱり変わってなかったとっいうのもモーターファンの別冊でも書いてありましたただしダンパーはもちろんね変わっているのとリアダンパーも少しこうストロークを上げたということでスプリングのこうアッパーの部分ですかねそこの座りの部分が少しこう剛性を上げてるということなので突き上げがこう出にくいしっとりとしたえ滑らかな乗り味になっているということでやっぱ後ろが結構あの重点的にチューニングされてるんだなということと まあ、ダンパーなので、もちろん前後のダンパーのセッティングなんかも、ま重点的にセッティングされてるわけなんですけれども、まそれによる、こう、影響ももちろんあるということです。ボディ剛成が上がってて、ダンパーセッティングももちろん変わってると。でも、それだけで、これだけ車のキャラがガラッと変わっちゃうっていうのが、すごくやっぱりこの車、あの、じっくりこう、ちょっと今日ね、乗せていただいているんですけど、 いや、すごいなって、やっぱりね、さすがやっぱり、こう、セッティングのホンダ、ホンダマジックだなっていうのをね、すごくね、感じるんですけど、いや、ここまで車変わっちゃうんだなっていうのをね、ちょっと正直感じたところではあります。で足回りは買ってないっていうお話をしたんですけど、やっぱりタイヤホイール自体は、あの、オフセットが変わってる。 でトレッドが広くなっているということで、15mm だったと思います、確か。で広がっているわけなんですけど、そこはやっぱりホイールであのオフセットこう、アウト側にこう振ってるっていうところですね、トレッドを拡大してますんで、まあ、そこなので、やっぱりこう車のその操舵感っていうんですか、まあ、これ EPS なので、やっぱ操舵感というのはそんなに感じないですけど、でもやっぱり、あの、 コーナーリングしていった時にステアリングをこう切った時に車のその挙動っていうのがやっぱりこうよりトレッドが広くなって、よりローリングしなくなった理由っていうのがこう。トレッドの拡大にこうすごく寄与している部分があるんだなっていうのも、やっぱ結構感じたところではあるかなと思います。うん、なのですごくね。あの車がまあ、スポーティーな走りでで高級感があるとまあ、いうことでボディ剛性と。 サスペンションセッティング、それから細かな、えー、ボディ の, そのスプリング の, その付け根の部分ですね、その座りの部分の合成アップ、まあ、そういったところを狙って車の高級感というものをこうアップしてきたと、まあ、いうこと。まあ、それだけなのかなと思いますけど、まあ、公開しているのはそれだけなんでしょうけど、まあ、さらに何かやってるんじゃないかというぐらい、非常に車がしっとりしているあであの。本に書いてなかったのが一つあって、 ナックルが今回アルミじゃなくて鉄に変わってるんです。そこは今回書いてなかったんですけど、ガソリン RP3 は鉄で RP5 から中鉄ナックルに、あ、中鉄じゃない、鋳物のナックルに変わったっていうのがあって、それによってこう、より一層この路面のうねりとかこう荒れたところとか、 アンジュレーションとかそういったところでもしっかりとこう追従してくれる。バネ下がこう軽くなると追従しやすく当然なってくる。イナーシャが少なくなりますので、追従性が非常に良くなって、しっとりとした滑らかな乗り味になるわけなんですけれども、こっちは逆に中鉄製なので重くなってるんですよ、足がで。かつ17インチになってるっていうのがあります。でも、思ったのが、 必ずしも中鉄で足が17インチで大経化してえバネ下が重くなってるっていうのはもうあの明らかにそ う, いうそうなんですけどでもここまでしっとりできるっていうのもある意味そのバネ下をあのやみくもり軽くして追従したっていうことじゃなくて少しこ むしろ重くしてでも、えー、サスペンションのセッティングでこれだけしっとりとした乗り味にもできるんだっていうことなんだと思うんですけどいやそういったところも少しこう カ, ルチャーカルチャーショックを受けたなというところではあったりしますで16インチとの比較でということでやっぱり17インチより16インチの方がいいよねというお話をしたんですけど、まあ、そこはやっぱりそうかなというのはありますやっぱり16インチの方があの このロードノイズであるとか車内の騒音という意味でいくとやっぱり低周波は非常に17インチ、結構感じやすいというところがあります、で17インチの、まあ、低周波、できるだけあの耳に入らないように今回かなりやっぱり後ろのフロアの部分ですね非常にあのかなり今回手を入れているみたいなんですけど。 まあ、その中で17インチももちろん音は静かなんですけど、まあ、より静かなのがやっぱり16インチ。まあ、そこはやっぱりタイヤのヘ平の問題っていうのが、あのインチの違いっていうのがやっぱり大きく出ているなっていうのが、やっぱりこう物理的にね、やっぱりどうしてもインチが大きくなってしまうと、まあ、当然突っ張りやすくなりますので、音も出やすくなりますので、まあ、そういった意味では、やはり音を気にするのであれば16インチかなっていうところも、まあ、印象としては変わらないところですし、 まあ乗り心地に関しては、意外と17インチ乗って悪くないなと。でもこれでまた16インチ乗と16インチの乗り心地いいよねってなっちゃうと思うんですけど、うん、まあそこも当然、5号、まあ60から今回これ5号の17インチなんで、当然5号にすることによる、その硬さによる影響っていうのは当然出てくるわけなんですけど、うん、でも、でも17インチ、この乗り味しか知らない人からすれば、全然これでも十分かなってむしろこの方がスポーティーな、 感覚すら覚える部分っていうのもありますので、決して悪くはないかなっていう気はする。でもやっぱりお話しした通りで、17インチってどうしても路面の荒れてるところ、路面からこう入ってくるこ う, うねりとか、そういったもののこう振動成分っていうのが車内に入ってくるわけなんですけど、それによるこう足が振動するっていう、極微低速域での 乗り味少し足がバタバタするっていうインプレを私させていただいたわけなんですけどやっぱそこは、うん、やっぱり17インチ、16インチと比べるとやっぱりあるなっていうのはやっぱりこう2回目乗り比 べ, 乗り比べても、うん、やっぱり同じ印象ではあります、うん、なのでやっぱり1回目乗った印象とほぼ、まあ、同じ印象が、まあ、今回2回目乗っても、うん、同じ印象かなっていう感じが、まあ、僕の中ではすごくしていて。うん まあ、なんでこれだけ車がスポーティーな乗り味、RP5 から大きくこう、走りが変貌しているのかっていうところ、そこが今回改めてなんか分かったなっていうところではあります。で、かつやっぱりガソリン車との違いっていうのは、ものすごく大きい、まあ、エアの、エアの FF のガソリン車なんですけど、でも特に EHEV、 あの、スパーだとエアーとでの特に差別化はなくて e h v とガソリンとでの差別化が今回もあるということなのでガソリンと EHEV との違いというのが結構あるなと、まあいうのをね感じました。やっぱり RP5、やっぱりガソリンは結構 RP5 と変わらないなっていう印象ですしこの EHEV はやっぱりガソリン、ガソリンなおかつ先代の RP5 から比べても、すごく大きく走りが進化したなと、うん、普通のミニバンの走りからプレミアムサルーンの走りにやっぱり大きく進化したということで、かなりその進化の度合いっていうのは大きいなと、まあ、いうことはすごく感じるところではあるんで、やっぱりガソリン車と の, その違いっていうのは相当、ね、大きいなと、まあ、いうことも。 まあ、改めてこの車に乗せていただいて感じたところになります。はい、ちょうど反射に着きましたので、はい、ってことでまた今度エアーの4駆今度またエアーのガソリンの4駆紹介できましたらご紹介をさせていただこうかなと思います。当チャンネルでは車及びカー用品のレビューを行っておりますので、興味のある方はぜひご覧になってみてください。